準決勝でアダムと戦うのは俺しかいない。また負けたらお前たちはないな。お前こそランガに負けたくせにいいのか。そんなこと言って俺は知ってるんだぞ。なんやめろ。お前がわしに譲らした。イタリアン好きなのカルディ。